皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。6月24日。昨日の動画の補足です。さすがにピラミッドでカカロンを召喚している人がいませんよね。ここはもう、ドメディですよね。そもそも、ピラミッド自体、もう行ってないですか。そうですか。というわけで、七夕のイベントが始まっています。久しぶりに、オリリンとヒコリンに会えるのが楽しみですね。 6人のうち2人だけでいいっていうのが衝撃的ですね。他のゲームだったら間違いなく6人全員の願いを叶えろって言ってくると思います。逆に言えば6人全員の願いを叶えるには最低でもリプレイを2回やらなければいけないということです。仕方がないので今日はセリクとギャンダオの願いを叶えることにしました七夕の里へのルーラストーンがないのでちょっとだけ地味に面倒なところがありますね。ギャンダオの願いも叶えることができました。 これで二人の願いを叶えたので、ヒコリンのところに戻りましょう。ですが、ここから先は激しいネタバレになるので、自分自身の目で確かめてみましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。